皆さんこんにちは。さあこんにちは、えー。梅雨明けし、ここ阿蘇市でも短い夏を迎えています。えー、今回も阿蘇市のさまざまな話題について、えー、佐藤義夫阿蘇市長にお話を伺います。よろしくお願いします。ますえー、さてあの未曾有の熊本地震から。 3ヶ月余りが経過し阿蘇市でも急ピッチで復旧工事が進められています、うん、まず初めにこれまでの梅雨対策などを振り返り、うん、また今後の対応について教えてください、うん、そうですねあの今度の発災もそうでしたけれども4年前も九州北部豪雨災害で阿蘇市は甚大な被害を受けました、うん、その時こ の, あの梅雨の時に入って、うん、またあの地盤も緩んでおりますし、はい どのような崩落があるかもわからない、うん、ということもあって、はい、早め早めの避難をお願いをして、うん、住民の皆さん方が、うん、あの率先してすぐ避難所に来ていただく、うんうん、そのことのおかげで大事に至らなかった、うん、ということはすごく良かったなと思っております、うんうん、でもあの今からやっぱり夕立ちも来ますし そ, す、ね、それからあのやっぱりゲリラ豪雨もありますし、はいうん 台風の時期にも差し掛かってきますので、まず命を自分が守るということと、早めの避難をするということを、これからも私たちはしっかりと住民の皆さん方と取り組んでいって、大事な命をまず守っていく、被害ができるだけ少ないようにしていく、そんなことをしっかりとこれからも取り組んでいきたいと思っております。はい まあ、この梅雨時期も自主避難がね幾度となく呼びかけられました、まあ、確かに梅雨は明けましたがまだまだ気は抜けません、えー、市民の皆さんには引き続き防災に災害に備えていただきたいと思います、はい、さて いよいよ8月に入り夏本番となりましたが、ねはいまあ、毎年ね特に子どもさんたちが楽しみにしているのが、うん、あのやっぱりりお祭りでですすよねそうです ね, ねあの地震直後はさまざまなイベントが中止となっていましたが、はい、やはり夏の定番夏祭りはきっと市民の皆さんにも元気を与えることとなると思うんですがまずは8月20日土曜日。はい うちの巻商店街で開催されるのが阿蘇市民復興祭りり、はいね、これはどんなおででしょうかそうかそすね、うん、やっぱりあのこの3か月余り経って、うん、地震には負けないぞそ、うん、してあのまた元の生活に早く戻ろう、はい、そんなことで住民の人がみんな一生懸命かん頑張ってますから、うん、やっぱりお祭りはお祭りとして、うん、しっかりとみんなで楽しみながら、うんうん、あの次の希望を持ちながらやっていく。うん そんでお祭りにしたいと思って、うん、今回はあの大麻生日の山祭りというんではなくて、うんはい、あの麻生市民の復興祭りとして、うん、あの20日の日にやっていこうと、うんはい、1日だけですけれども、うん、その1日の中でも、うん、あの市民の皆さん方にいっぱい呼びかけて、うん、自分たちで思い思い の, あの出店、うん、出店をしていただいて、うんうんえー、そしてあの来ていただく方に大いに楽しんでいただく。 もちろんあの旅館組合の方であのステーションの中では九州プロレスの復興イベントもあるようですしえまた、カドリーさんがあの動物ですか出張してえあのその動物をあのその会場の方に持ってきていただくとかあのいろんな取り組みがたくさん あ, のありますのであのすごく喜んでいただけるそしてみんなで心を合わせてまた元気に。 あの復旧復興に向かって頑張っていこう、うん。そんなお祭りになればと思って今回みんなと取り組んでいますけれども。うん、はい、えー、そして、えー、8月15日、うん、ねこちらは午後5時から波の高原の漁祭りも開催されますが、うん、まあこれはもう歴史のあるね、はい、古いお祭りなんですよね。うん、そうですね。うん、あのもう33回もなりますけれども、はい、その間において。 やっぱり里帰りで帰って来られる方あるいはそのコミュニティの場所として神楽園のあそこを中心にしながらいろんな出店とそしてステージショーも子どもさんたちが主役になって山目のつかみ取りとかあるいは子どもさんたちの太鼓の演技とか。 また波の中学校の子どもたちが毎週練習をしている、うん、あの無形文化財の「波野の神楽ああそんなことをあの披露して、うん、みんなと一緒に交流をしいて楽しんでいこうという、うんうん、あの短い夏 の, のその時期なんですけれどもあのみんなであの盛り上げていこうということで、うん、もちろん花火大会もありますしあの前 の, その復興祭りでも、うん、あの花火が 以前よりも増してたくさん用意しておりますのですごくダイナミックなお祭りにもなるんではないかなと思ってますけれどもはい、えー、阿蘇市民復興祭り、えー、詳細については町づくり課、うん、そして波の高原納涼祭りは観光課までお問い合わせください、えー、さらにもう一つお祭りというかイベントなんですが、うん、9月に入って3日4日の土曜日曜の2日間 第6回これは毎回多くの方が参加してくださるねイベントですよね、ええ、あの 日, に日に日にというよりもやっぱやるときやるときにだんだんだんだ ん, だんあの多くなっておりますし、うん。はい でも最初の方は雨ばっっかりだったんでですよねもおそらく今回はですね絶対晴天だと僕は思っているんですけれども<笑>、はいまあ、いろんなあのコースがあって、うん、そしてまあ復興のコースもありますし、うん、ちょうどあの夏目漱石さん の, あの記念の年でもありますので、はいはい、そんなところもこう。 見学していけるような、うん、そんなコースも今回こしらえております、はい、5キロコースと10キロコースと世界、うん、20キロコースがありますので、はい、すそれぞれあのそのコースに魅力たっぷりなところがあるので是非、うん、とも参加をしていただきたいということが一つと、うん、その休憩場所というんですかね、うんはい、エイドステーション、はい、そこには阿蘇 の, の特産物の旬なの野菜、うんはい、あのトマトとか、うん、あるいは。 キュウリとか、はい、そんなことをもふんだんに用意をしてさせていただいておりますので、うん、ぜひともまたそれも、うん、あの楽しんでいただけると、はい、あの私たちは大変嬉しいなと思いますけれども。はいはい まあ、地震のあと、ね、この大阿蘇元気ウォークも開催が危ぶまれましたが、うん、なんとかあの開催にこぎつけました、はいえー、こちらお申し込みは8月12日金曜日までとなっています、まあ、当日参加もできるということなので阿蘇市の、ね、皆様もぜひご参加くださいさて最後の話題ですが先日阿蘇市にとって明るいニュースが飛び込んできました7月25日、環境省から発表された 国立公園満喫プロジェクトナショナルパークブランド化事業に阿蘇九十国立公園が見事選ばれましたこれは全国の国立公園からモデルとなる公園を国が選定してナショナルパークとしてのブランド化を図り2020年までに 海外観光客の増加を目指していくプロジェクトということで、うんまあ、今回は32カ所ある国立公園の中8カ所のうちの1カ所がここ阿蘇九十国立公園だったということで、はいまあ、これは地震後ね観光客が激減している阿蘇にとっては非常に嬉しいニュースでしたねす、うん、すごく嬉しかったですね。というのはこの計画が地震発生する前から。 環境省の方でで打ち上げられたた計画だったんですね、うん。で、それを新聞記事で僕は見て、はい、それからあの地震の発災する前からこれは絶対ナショナルパークは、うん、もう麻生九十国立公園、うん、日本の代表すべき観光地でもあるし、うんうん、自然たくさん豊かなところでもあるだから認定をしてもらわなきゃと思いながら取り組んでおりました。うんうん、発生をしてから今日に至るまでの間も やっぱり自身でこんなことになって、はい、そしてあのへこんでいってはだめなんだと、うん、心が折れるようなこともあるけれどもでもこれからは阿蘇がやっぱり活力があって、うん、より前よりも魅力のあるものに行き上がっていく、はい、それを立ち上げてくれる押し上げてくれるものが、うん、今回認めていただいた、うん、あの満喫プロジェクトのナショナルパークブランド化と、うんうん、これによってより復旧・復興がは早くなるんだと。うんうん ということをみんなが思っていただいたおかげで今回認めていただいたからすごく良かったなと思っておるんですねあの32箇所全国の中で国立公演がありますけれども、まあ、やっぱりあの日本の場合はその32箇所の国立公演なんだけれども海外に対しての発信力がすごく弱かったんですねでもやっぱりあの海外からの インバウンドの遊客をより来ていただこうと、うん、そしてあのオリンピックも今度ありますし、はい、ちょうどリオネのデイルで今やっている最中なんですけど、うん、ああいう雰囲気の中で、うん、あの日本がこれから4年後はそうなってくる、うん、そういう多くの海外のお客さんも日本の素晴らしいところを見ていただこうということで、特に。 今回、ナショナルパークとして8か所選んでいただいた、はいうん、その代表的なものとして、うんあの、この阿蘇国立公園、みんなと力を合わせて、これから魅力のあるものに、そして復帰復興を目指す、大きな目標に向かって、うんあの、いけるビッグチャンスになったんではないかなと思ってますのですごく嬉しいです。はい 今後はやっぱりあの自然を大切にしながら、うん、そしてあの自然が持つ豊かな人の心に響くそんな姿を自然を大事にしながら見ていただくと、うん、でもやっぱ規制緩和も必要であると思っていますし、うん、でも一番大事なことは地元の人たちと一緒にそういう魅力のあるものを作り上げていく。うん ととということが大事であると思ってますからそんなことも含めながらこれから関係機関としっかり打ち合わせをしてより具体性のあるものを地元と協力をしながら地元に相談をしながらこれから進めていくそして魅力のあるものに育てていきたいと思ってますけど。 まあ、お話にもありましたように2020年といえば東京オリンピック・パラリンピックね、うん、開催の年でもありますの で, うです、ね、こう地域の人たちと一緒になって2020年目指してまた新たな取り組みが阿蘇市では展開されるということで、えー、期待したいと思います、はい、では市長、えー、今回のクイズを今回のクイズですね、はい、今回のクイズはあの 今回のクイズはちょうどあの国立公園が全国の中で32カ所ありますけれどもあ蘇国立公園 これは東照において指定をされた、うん、とっても歴史のある国立公園です、はいえー、昨年あの80周年をちょうど計画をし、うん、イベントもしましてあの記念の国立公園ということで、うん、いろんな行事を行いました、はい、果たしてこの阿蘇国立公園あの昭和何年に、うん、あの認定をされたのかのそれを今回の あのクイズの問題にしたいと思います。はい。あの昭和何年に国立公園指定された、はい、あそう国立公園でしょう。はい、まあ。ちなみにヒントはですね、今80周年と言葉がありましたが、うん、すか、ね、ら、まあ平成26年に80周年を迎えておりまして、うんえー、昭和一桁台の設定に、はい、あ指定になっております。うんえー、皆さんどうぞ答えをねどんどんお寄せください。 えー、ようこそ視聴室え今回は震災後の梅雨時期の対応や、うん、阿蘇市の夏のイベントまた阿蘇九十国立公園が国立公園満喫プロジェクトナショナルパークブランド化事業に選ばれた話題について佐藤義置阿蘇市長にお話を伺いました市長どうもありがとうございましたどうもありがとうございましたクイズの正解者の中から抽選で家臣中村から中岳ショコラを二名様にプレゼントします そのままでも美味しいですが、レンジで10秒から12秒温めると、麻生語学の一つ、中だけ加工のごとく噴火して、とろーり美味しいショコラに大変身。こちらはオンラインショップ、あそもで取り扱っています。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記して、メールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは